皆さん、こんこにちは。金運に関する財運線のお話をしましょう財運線というのはですねこの肩、冠・ゴンの部位からゴンに向かってつながろうとする線これが一般的に財運線と呼ばれているのですが線の動きや長さ種類があって判断が容易ではない線でもあります他にもありますよ成功するかどうかは運命線体温線人との出会いを教えてくれる このの出会い線なんていてうのもありますよ財運線やる気や我慢の度合い人の愛情を感知する力ストレスをどれだけ克服できるかを見てあの人とのつながり方人間関係を図ってですね潤滑油であるお金お金に対する考え方お金の求め方や扱い方を見る線なんですねこの線があるから財運線あるというのは 元来判断でできなないものなんですけど、ここでは一応一般的な財運線と扱って概要を説明していきます線が薄い人これは安易な人間関係によって無駄な出費を余儀なくされる方ですね濃くはっきりした線の人は貯蓄するゆとりを持つことのできる人です線がくねくねの人お金の節約の大切さを知っていながらも身を張ってしまって で節約できないで散財してしまう人ですね切れ切れの線の方はお金の我慢ができない方ですねせっかく手にしたお金も不必要な欲に振り回されてお金が出たり入ったりの繰り返しになる人です線がやたらにあるのは考えが一つにまとまらない気が散りやすくてですねあれもこれもと手を出してしまう方ですね浪費する傾向が大きい人です 線が歪んでいる方は周りの人の意見に惑わされて考え方が左右されやすいという方です。これも浪費につながりやすい大きい方ですね。い、e、い線はですね、あの手のひらの中央、平原というんですが、この平原から向かう線、運命線のです、ね、枝分かれのような線とか、太陽線の枝分かれ、この線を持っている方。 この方は身近な人の協力を得られますし能力を発揮する人です周りのサポートで収入を得てお金につながっている方ですね一見、はい、から向かうこれはですね精神世界まあ宗教の信念が強いという表れですね、えー、パートナーになる相手も同じ世界観を持っているなら最高なんですけどなかなか出会いは少ないというのが 一般的ですかね。あまりいい線とは判断しませんねそしてちょっと内側に曲がっているこれは性欲的な部分が色濃く現れているというのが難点ですね財運線が結婚線に近づく交わるとですねとってもいいとされています家族を守る家族を作るという力が体力的にも精神的にも備わっているという表れですね実はこの今日する 結婚線、結婚の時期を教える線と皆さん教えられていると思いますがパートナーと出会うということは財と巡り会うのと同じなんですね結婚イコール財運なんですこれは昔から変わらない事実ですですから財運線と大きな関係がある線でリンクしているんですねそれぞれの線から判断された位置からですね財運の時期いつ頃財運に巡り会えるかっていう そういうい時期を鑑定すするものなんですねしかし結婚戦はですね横の線ですからこれは障害戦にもなるんです人生の分岐点ですね結婚してその後の生活いろんなことが起きますよねこれをどう乗り越えていくかで財運戦がどれだけ伸びていくか力強くなっていくかなんですねこの財運戦の現れるだと結婚戦のある婚2つに共通している意味は 口なんです。ね。口です。この口の影響によって線は刻まれるので口をうまく利用しないと財運と結婚にはつながらないんです。人と会話をして社会性コミュニケーション意思伝達を図る重要な器官ですよね。 ですので良い食事をして体内に取り込んでそして良い言葉を使って自分の気持ちを表に出す良い感情と思考を持って人とコミュニケーションを取ればうまく財運に向かっていくんですよ。えー、人ととのコミュニケーション能力あなたなたりにどんどんん高めて欲しいと思い思ますお金というものはその人の持つ運がもたらすものではなくて周りにいる人たちが褒美としてね持ち込んでくるものなんですよね。 財運線を見て、己の特技を知って、性格を知って、どう人とコミュニケーションを取っていったらよいか、自分という人間の特性をよく研究し、見つめていかないと、財運向上にはつながりません。はい、まあ、以上のこと、を簡潔でしたけど、よく理解して、自分の意思、目的、世界観を、強固に、良い綺麗な財運線方向になるように、意識を変えていってほしいですね。以上、財運線に関してのお話でした。財運線 手相文献にはもともとは肺活量消化器官の病態を知るための健康線と呼ばれている線でした忍耐線努力線向上線と名前が変化していきいつの間にか時代の要望で財運線と変えられてしまったようですね